お腹の上部や下腹部浮き輪肉が気になる方は必見腹筋の深層部を鍛えてお腹がスッキリする腹筋メニューやっていきましょうしかも反り腰やビール腹大客の方にもぴったりですスマホ見ながら一緒にやってみましょう寝たら足を開きましょうこのまま腰を床につけるイメージで骨盤を起こしていきますおへそを上向けるようなイメージで。 腰を床につけてください。あんまり肩にね、力がギュッと入らないように。ペタッと腰を床につけるイメージで。足が少しね、動くのはしょうがないのでいいです。息をしっかり吐きながら行きましょう。 息を床につけましょうお尻を締めるようなイメージです息を吐きながら床につけましょう 片足伸ばしたら片足曲げましょうこのまま体をキュッと起こしてください腰をぐっと丸める感じです今の腰にかっつけるようなイメージでお腹に力を入れると体が上がってきます体が起きる範囲でいいですよこのくらいでもいいですよ首をえる人は頭を持って きましょう。下に戻ります。寝た時に腰があんまり隙間が開かないように、ね、腰つけたままで起きるイメージです。腰に隙間が開かない状態、埋めた状態から上がるって感じです。 このまま手を前に伸ばせスマホを遠くに持っていくイメージこれも寝た時に腰が開かないようにイをした状態から手を遠くに伸ばす。 OK、それでは足を組みましょう手で爪を持って置きましょう背で引き寄せる感じですスマホを置いてね両手でやってもいいですスマホをやってみながらね両手でやっても OK 置きましょう。置いて難しい人はね、持ったままで行きましょうね。どっちでもいいです。息を一回ずつ吐いて。 いい よ, よいしじゃあ今度は膝を抱えたらおわらいましょうできる人はねスマホ持って膝を持ってみてさ見ながらできるよこうやって。 でひざパカッと開いたままでスマホを見ながら足動かしましょう。 後ろは腰床つけて、OK、交互に足を伸ばしましょう 膝を左右に倒しましょう。 背を伸ばしながら右に回しましょう少しを、はい反対 オッケー寝る前1回お腹周りすっきりするよやった人はコメントで教えてもう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてくださいご視聴ありがとうございました